可愛いってただの石ですけど丸くてツルツルしてて大福みたいじゃない次回第3話それ好きだな。